キング・アンド・グスが様々なスポーツに挑戦する企画で、6月24ら28日は、平野市洋がパラリンピック競技のゴールボールに挑戦した。平野は今回挑戦する種目を聞く前に、スタッフから突然、股間ガードを手渡され、えっつ、待って、ここに当たる可能性があるってことですか。と戸惑い。 ひとまずジャージの下に装着した平野は何度も自分の股間を叩き結構カチカチですよとアピール。これにはジップ。月曜パーソナリティの風間俊介から叩かなくて大丈夫よと指摘が入っていたが本人もこの柄に。これダメで初朝から自分の股間叩くジャニーズらと自分で自分の行動にツッコミを入れていた。 今回挑戦するゴールボールは製サビの格闘技とも言われており、1チーム3名で視覚障害を持つ選手たちが鈴の入ったボールを使い、音を頼りにお互いのゴールにシュートを決めて得点を競う球技。視界をシャットアウトするアイシェードを装着するため、国内であれば視覚障害を持っていなくても選手として試合に出ることが可能だという。 競技で使うボールはかなり硬く、バスケットボールほどの大きさながら、重さは倍以上もあるのだとか。しかも、視界を遮られた状態で高速のボールが飛んでくるという、実はかなりハードな球技。試合に参加し、ゴール前で何度も体にボールを当てられていた平野は、めちゃめちゃ痛い。普通にヤンキーに殴られたのかなと思いました。 と、独特のワードチョイスで痛みを表現していた。最初こそ戸惑っていたものの、ディフェンスの基本的な動きを教えてもらうと、めきめきと上達する部屋。特に、目隠しをした状態でコートの中を前後に移動する動きはかなりスムーズで、周りの選手からは、うまい。と声が、漏れ日本代表江黒直樹監督もうまいうまい。うまいな。と驚き。そして、 東京五輪を目指す選手たちを交え、平野はサイド試合に参加。何本も相手のボールを止めた平野の活躍もあり、サッカーで UPK 戦まで持ち込む。平野の投球が見事にゴール。と思いきや、自分のチームエリアにボールをバウンドさせずに投げてしまうハイボールという反則をしてしまい、うわ、嘘だしょ。とショックを受けていた。結果的に、 平野のチームは負けてしまい、すげえ悔しい。と苦い顔。しかし、平野の実力を認めたエグロ監督から、金メダリストと試合を。とのリクエストがあり12年のロンドンパラリンピックで金メダルを獲得した日本代表選手を相手に再び試合を行うことに。結局こちらも負けてしまい、悔しい。超悔しい。本当に悔しいな。悔しいしか出てこない。 めっちゃ悔しいです。と叫ぶ、平野とはいえ最後には、皆さんの動きっぷりを見て、視覚を背いているようには見えなくて、感動しました、と感想を述べ、めちゃくちゃ応援してます。日本で一番応援してます。とゴールボール選手たちを熱く激励したのだった。花山井野。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。